こののやつこかごに入れてあっこっちでやってこっちでやってほ し,、うん、しいーさあみんな興奮してますがココナッツミルク作りの話をしましょうかコ コ, ナッツココナッツね昨日ね割ったんやって<笑> な ん, かね、なんかお皿みたいなさあっやじゃあまず、テントりしますテントも張り終わっていよいよココナッツミルクつくりかいをいれる う あ, あのね、全部も全部も入らんでこっつまんでちょっとちょっとぬるっとしてる。ねまあ持ってきたよ、うん。入れて。なんかねやっぱ野菜って感じがするなんか。うんうん。果物とよりね野菜。な触ったことある感じだね。触ったことある感じする。オッケー。あもう一回もう一 回, 回, 回, 回, 回, 回, 回, 回, 回ちょっと一回一回一回ストップします。一回ち楽しみな方わかるもんね。勉強コーぶっさしオッケー。じゃあやるよう、えー。どこや。えー、っと。 ここ上か下のボタン 下, 下, 下の方がいいよえせーのーでシャキシャキよーシャキシャキよーシャキップしてまだまだよちょっと待って一回見てみようどんな感じシーズみたいになったほら確かになんかこれさ水分入れた方がいいのかないいなんじゃないじゃあ一回スマップしてさ、ま、混ぜてみよう。上の方がなんか下の方がある下の方なんか めっちゃ細かいなんか石鹸石鹸の細かくしたみ<笑>たい<笑>食べてみようはいよいって食べてみていいよ<笑>これやって作る方と。あんまりやね<笑>、うんあんりやね<笑><笑>食べるんじゃなかった で, でも<笑>あれしょ醤油ついてるのちょっと待って水入れてみよう一回水を適当に入れてみたよ<笑>この方がね多分スムーズに回ると思うしもうちょっと<笑><笑>お願いしますストップできるんじゃないはいはいはい で、ね、あのー、のいいろいろね、おお父さん茶、うん OK、とこうかちょっとこのギュンギュン。 もうなんかもうココナッといろいろ大変っちゅうことが分かったよ今回っ待って山陽これ結構絡まっとるでしていただきますベタベタ、okay. たマヒーお願いしますでまいであるわ 食べて、マッキーも食べて、どう。うご、ん、や<笑>あ、ここはしや。しん、しからなんか硬い。これペンシルもや。<笑>あ、でも、ここは全部硬いね、めっちゃ。なんた<笑>、あ、ベア ち, ちゃうよ。ベア、それじゃ、あの、流しにベーシック。あ、ね、やば、硬い。硬くて、お味、しい。お口に合わない。いや、味はうまい。味はうまいけど、硬、硬すぎてだけ。そう。なんか柔らかいですから、ねうん、あ、お姉ちゃん。あきめぼルお願い。あ<笑>。 いいで、かいやつ食べるよれのあこう、はい、<笑>行こうそう こ、う、れ、ん<笑>うん、なんか大根風呂しんない<笑>確かに<笑>味めっちゃ染み染めたら多分濃いよね醤油の味しかしぬ な, ない確かになんかいい感じにあのなるかなと思ったけどあ ん, まりあんまりいい感じになら な, ないけどカ<笑><笑>混ぜる混ぜてんよそれで混ぜる混ぜてちょっと量をそんなにいっぱい入れんとこちょっと少なめに入れるうこれは少しずつやろうちょっとずつやりましす やっぱね水をもうちょっと入れるらしいですわ。入れる。入れるって書いてあった。<笑>はい書いてありました。ちょっと待ってよ分量はあの蓋はずだねこれこぼれちゃうで。適当に。まあ、適当でそれぐらいかな。適当でやってみましょうか。はいぐらいですね。水ねきっぺん結構とりあえず入れよう<笑>今回は。うん。今度はストップって言ってね。はい、それ こ, この真ん中に目指して入れて。真ん中。洗い洗い洗いながら。 はい、おかえり。 うちらはささっきも結構いやったであれんでねじゃあちょっと2分二分測る今1分 100% パーやったで2分測りますよ は, あれいいは い, いは い, いしりはいタイマーを2分はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいははい はーい、オッケグルグルの匂いうやたい俺俺絞りたいや、うん、たいできて、うん、えやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいコナいやばいやんいゃないや グ, グラ、グラノーラの。 あ、腕まくりしや、麻痺、えー、腕まくりしなさい、腕でサッとなんかしそうね、そうね俺はもう、白シャツ着てないんだよあ、すげえまじで麻痺はここ、ここここねもう出とるようんもう出とるすごいまちょっと待って、今度オスケの準備もしないからねっ絞って絞ってここでギュー出し て, てこう、身のところギューしていいあこのタオルをギューって絞って、もう行きしおぉめっちゃ出るやんめっちゃ出る 小がお、ね、いおいで やばいおーすけおーけこうやって下の方ぐるっとまーっと出てくるよどう雑巾絞うおーすげーほんと絞って作ってあげようそのカスはさ、あ後でなんか他にも使えるらしいからさ、らちょっと待って ね, いいいいっってねはいはいはいじゃあ少しだけ食えば、ねはい、はいねいけいけで絞ってみど巾 し, してちょっと待ってよ、でカスを入れる場所もなんか下にカス入れる場所確かになんか油っぽいわ か, る わ, かるわかる？ないわかんわかんか ここここここここれれれれ出るのえ結構成功じじ。ゃゃなな。ないいいいい。いいね、ね。感ちちちちちちちょょょっっっっっっとととて。て。てあ、あ、あままだだ。ごめん。ちっちゃいサイズガももももうううっもう出待っともう出人、ね、カスここに入にかすで、まあ、いいわ今。はースー タ, オルタオルからカス出して そうそうそうあのなるべくこぼれんようにあのご入る狙いお願いします。めっちゃまた来たよ。あたこあ中身さあるよっ。一番下すごい簡単ところの僕ももうなんかクリーム状になってるわ。マジ？うんちょっと待って。みんなが絞り終わってパニック。こん中に一発。怖い怖い怖る怖る怖る。すっごいね。あ、みんなちょっと待って。カスの人たちカスの人たちちょっと待って。いや俺がカスみたいや。 <笑><笑>これ<笑>お母さんにやららせてててここぼれれれ、れるかか、はい、りました結構取よ、先生待待って、ね、難しいえ待ってねえっねねちょとあもうで炙れっぽいいわもういいわ。 一番細かいねんで、なんかバターみたいなのが出てくる。一<笑>番下の人のやつだけこんな感じで見えるかな。これ多分オイルじゃない?めちゃ。いやバターみたいバターみたい。でみんなのパスはこんな感じで。あ、後ろが白だから、お母さんの白で。こんな感じで、サラサラです。ココナッツミキサー2回戦目。 ここここからオケの才能開花これでれ、うんうんうん、こで終わりいいい入たがくなつまうん最初、はいね、じぶんじゃんけんしよう最初 オッケー。 いや、絞り、絞り取りたいあ。そうや、絞るタオル、待って。やった、私も痛いのよ、ま。じゃ、あ、乾杯、今とか一回、一番にしようか。じゃ、あ、僕、何番、四番か。いや、何番でもいいよ。一番以外で。こうやって、ね、全然いいわ。二番、二番、番。じゃあ、逆にしようか、さっきの。あ、じゃ、あ僕、一番だったから、最後やな。うん、ごめんね。けっぺん二番が、おかずは、今、普通に。奥さん、最後。けっぺん待ってな。ここだぞ。ここだぞ。チンコ。まだだな。<笑> いいい、ま、いいえ、もううちちっっっととススみたたたたななななあのの手はは綺麗ねねまままだてるまだだる絞終わよことはってあれ、最後クリーム状。 じゃあ、造形勝利しかねやめなさい、もすけくん<笑>はい、うん、心のつぶつこんなに作るの大変なんやそうよこれ、中身さ、砕いてさもう、飲むもうまだ、まだその段階ね、楽だからアニメとかさ、ブスココココあ、違う、それはそれは、それのジュースがあったんやけどそれはね、あんまり美味しくなかったらしいはー全然、僕よかっうんあ、食べたうん飲んだなぜかね 間違っこのココナッツの身のほうがねおいしかったらしいわすごいもうバターをバター分からんけどねもしかしたらこれに醤油かけたらココナッツバターやもんなお刺身みたいな味するかもしれん分からんけどななんでなんかねヤングココナッツをわさびじょでやるとあの ト, ロトロのお刺身みたいになるって言ったあこれビーリからやっとだであっ 美容にいいかもしれない。だってこだつ め, めっちゃつるつるしてる。あ, あなんかあなんかいい色あれなんか出てきた。れ<笑>入れます。豆 い, い, い。牛乳。え<笑>ちぎおじい。ああんまり触らない。ちょ指でちょっと触るぐらいにしてあの食べ物だからね一応。あなんか振りかけみたいな。はいもうちょっと触ったらもうもうもう堪能したらお話。<笑>堪能完了。 いやちょっとさこれ食べてみへん、ま、わさび食べれる人、はい、わさび醤油の人と醤油で食べれる人でココナッツの絞りかすどんなお味がするのかいざ試食今絞ったえっとココナッツのなんか油分が多いところを醤油醤油の人は醤油わさび醤油つけれる人はつけて食べてみてマグロの味がするかどうか 試食したいいと思います。じゃあ私の。なののももで。ううちょっと。ババババタタタターえバター。バター。ー。や。確かに味い、うんマグロうん、検証結果。エス パ<笑>ワーみたいに笑っ<バ>て<ー><笑><笑><バー><笑>じゃあ次やりましょうかねついに最終段階はいみんなが頑張って絞ってくれたココナッツミルクを干していきたいと思います元気な子供たちはあっちでちょっと休憩してもらってます で結構量少ないのに、ね、こんだけやってもえどうだろういやわからんこのままどんどん増えると思そうそうちょっと時間かかりそうこれでいや、ね、もっとザル的なやつでよかったかなえそえそう言ったら完成だろう、ね、違うなん か, かこれさなんかカスが入っとったでそう砂糖とか入れて混ぜたら出来上がりなんやけど、うん、せっかちなお母さんやっぱり待てませんでした。 で こ, れこれめちゃくちゃ時間かかるでこ っ, こっちの早い方でやろうオッケー み, みんながおってくれた手つっていうんいいよい、ま、ちょっと待って君それだけじゃなくてね ち, ち, ちょっと待ってねまずこれここにやるよこぼれるうんこの中にセットしてはいいくよ、はい、うわ、ん、っ早っ早いすごいねっこりついあれね結構時間な牛乳みたい 結構取れたやんわ、めっちゃ取れた結構ガスも取れとんねちゃんとガスじどんくらい二杯ぐらい入れよっか大さじに混ぜる混ぜてそう混ぜやすいす、ね、はいうわ、どんな味あろいいんじゃないちょっとなんかお、いいねいいねあとはじゃあお好みで足すって感じにするできたよみんなコップもっといでーココラップ はおうぜ、はいみ<笑>みんなみんなな、うん、ししもうったれただきます乾杯 も<笑> い, やいいんじゃない薄おおっ本当なななでんんかかにてあほら、です はい、いいいいいいいいいい、いゲーム機器置ててききくくだだささよようううんんたたまままますあこれぐららいらででいいかななな大大自然の恵みみっめっっっめめめちちちゃめっちゃうまい、ね、めっちゃょと味がカタゃガチでやばにしガチお芝居を始めるカンタさん。 やっっっぱさっきののおてててたたよよぶん人嘘つい い, う<笑>じゃあ飲んでいいいるあああ飲めじじゃゃパワーで。<笑> まじっっったららパワーみみみんんんんなななな前振りりよいいいいいいいかかううううそににしししの俺もももはははゃじゃ普通にもうみんなでけけここ、うん、もうもうこれれてて入れちゃってのーイエースイエースイエースイエスイエ い, い, いっぱい飲めるえー、待ってココッツうめぇマジか、うん、最初さパッソぱさんにさめっちゃと心配やった最初めっちゃむずかったんだよあのお砂糖がちょっとしか入ってない頃うんうんみんな今回飲めるもうもう俺はいいよってストップ言ってないつもめちゃくちゃあじゃあ病床に分けるあうめぇー待<笑><笑>っと待ってあれもカット全然使いやじゃこれこれもあの多分 もう作れないけど、後でカレー作るときに隠し味で入れたら美味しいかも。一体でめっちゃ濃厚だ。ダメだ。そうそうそうそう。なるから。ね。確かに。さてさて、ココナッツ入りカレー、美味しくできたかな？また動画でまとめたいと思います。楽しみに待っててね。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりとした日常をアップします。 動物が好ききな人や、ちょっっとほっこり一息つきたたいいい方に楽しんででだければ幸いです。もし動画を見てよかったという人はぜひグッドボタンチャンネル登録していただけると嬉しいですまた感想や我が家のことで知りたいことなどお気軽にメッセージいただけると嬉しいですそれではまた次の動画でバイバーイ最後までご